皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。5月27日。今日は、ドラゴンクエスト35周年の記念日でした。お昼の配信番組で色々な情報が発表されましたが、ドラゴンクエスト10関連では、これが一番身近なやつです。プレゼントの呪文で、静かな村の庭のオルゴールがもらえます。忘れずにもらっておきましょう。 バージョン6の発売も正式発表されました。その時の PV で使われていた背景について、最初はガミルゴの縦島かと思ったんですが、有識者に突っ込まれてしまいました。正しくはロンダミサキでした。言われてみれば、確かにここですね。バージョン6はこの場所から始まる可能性が高いというわけです。それよりも、まずはバージョン 5.5 の最終決戦です。それは夏頃らしいので、楽しみにしたいと思います。